今日のテーマはハッピーか平和なのかです。ぜひどんなふうに英語を流由中に話したいかをイメージしながら内容を聞いてください。それでは始めます。Many people consider happiness to be a goal, something to strive towards that will make us feel good or at ease in our life.Happiness, on the other hand, is normally linked With a high that comes when something pleasant occurs. When you secure a job or find a $100 bill on the street, you are delighted. You are excited to go on vacation because of the extra money. But very frequently, the vacation does not go as planned, or you spend your vacation just thinking about the issues you will face when you return home. Happiness is temporary in all of these situations because happiness isn't peace. 多くの人はハッピーになることを目標にしており、そのように感じられるような人生を努力して手に入れようとしています。しかし、ハッピーとは通常何か楽しいことが起こった時に得られる高揚感です。 例えば仕事が決まったり、道端で1万円札を見つけたりすると嬉しくなりますよね。余分なお金が手に入ったのだからバケーションにでも行こうかとワクワクするでしょう。しかし実際には計画通りのバケーションにならなかったり、家に戻った後のことを考えながら過ごすことが非常に多いのです。このような状況ではハッピーに感じるのは 一致的 な, ものですなぜならそれは平和の感覚ではないからです。Happiness is surface level, whereas peace is more profound.Peace is insensitive to life's polarities, highs and lows, heats and colds, so-called goods and so-called evils.This is why peace is so important. Nobody gets through life without meeting all of these inspirational or distressing situations.You probably can't be joyful when someone important to you dies.Nobody could do it.But do you have to be completely depressed?Happy は表面的なものですが、平和はより深いものです。平和は人生のあらゆる波にも影響されないものです。 だからこそ平和になることはとても重要なのです。感動的な体験から苦しみを体験することを味わうのが人生です。大切な人が死んだら誰でも喜べないんですよね。でも、だからと言って完全に落ち込む必要はありません。Extreme emotions do not arise when you are at peace. and connected to a deeper level inside y o u r s e l f y o u have a calm that is not affected by whatever happens in the world because you have an acceptance and understanding of whatever happens in the world. 自分の中のより深いところに存在している平和な感覚につながると、いかなる時でも激しい感情は出てきません。 世の中の出来事を受け入れるからこそ出来事に左右されない穏やかさが生まれるのです。この記事は有名なスピリチュアルリーダーエックハルト・トールによるものです。彼は様々な失敗を体験して中年になってから自分のインナーピース、内なる平和と繋がって 本を出して有名な著者になった方です。今回のエピソードを参考した記事もブログの中に貼ってありますので、ぜひそちらも見てください。また、今回の日本語の訳はほとんど直訳していないので、わからない文章や単語があれば、ぜひ調べてみてください。それでは、キーワードを解説していきます。 テキストは紹介部の中のブログのリンクにてチェックしていただけます。The first set is strive towards.strive towards. これはセットです。strive towards happiness. ハッピーになることを一生懸命努力する。strive towards は何に向かって努力するイメージです。この言葉はビジネスの中でよく出てきます。 Next one is surface level.Surface level. そしてその反対もご紹介していきます。Profound.Profound.Surface level は文字通り surface 表面。Level 表面上表面のレベルのもの。Profound は反対の意味として奥深い意味です。Happiness is surface level. ハッピーになることは表面上のもの。But peace is profound けれど平和は奥深いんです。The next set is insensitive to 何々。Peace is insensitive to life's polarities. まず、polarity は両極。例えば、北極と南極、上と下。これは polarity 両極だ。 insensitive というのは反応しない平和を手に入れると人生の両極端な体験には反応しなくなりますつまりすんごくハッピーなことにもすんごく悲しいことにもそんなに激しい反応はしなくなり平和な穏やかな感覚が保てるようになります The last one is calm calm これはそんなに珍しい単語ではなく、多分もうすでにご存知だと思うんですけども、ただ使い方は、you will have a calm。つまり、この c o l m を名詞として使っています。少し使い方としては珍しいかもしれません。名詞化にしたんですけども、意味は変わりません。このような単語の使い方にも気をつけてください。 Alright, let's move on to the discussion topic. 今日のディスカッショントピックは What do you think about happiness and peace?Do you have some actual examples? あなたはハッピーと平和をどのように考えていますか何か例ありますか ?I agree with Eckhart Tolle that happiness is quite temporary. While peace is more lasting and it gives you a very settled sense that grounds you. My example is definitely coming to Japan. When I first landed, to be honest, I was at t h e s t a g e of transition, so I was quite panicked in the beginning. But for some reason, w h e n e v e r I went to the nature, it brought me back to the peacefulness, so I was able to handle all the uncertainties doing arised during my first year that Japan my 私はエクハール・トール、すごく賛成しています。ハッピーっていうのは本当に一致的なもので、で平和というのは長く持つことができますよね。で私の例といえば本当に日本に来た時なんです。その時は何も知らずになぜか急に入っちゃって、パニックを感じたりとか不安は結構あったんですよ、数ヶ月も。 でも、その時、自然の中に行くようになり、だんだんだんだん自然の中の平和と一つになってされて、その後起きたことも受け止めるようになったのです。What about you?Do you have some personal experience with happiness or peace? あなたはどうですか何かハッピーな体験と平和な体験はありますか ?Try to express in English with a friend or with your teacher.